「手も足も出せねえ動けねえ」「泥だらけで汗まみれ」「転んだらまた立ち上がれ」 s a t to read. Days of fire. Era the salt of m s t a l l i c I'll take it. ワールドの神、ビーダマジン様にお願い申し上げますじゃこのブチャネ猫爺さんは賢者アルバーだ見た目のひょうきんさとは裏腹にビーダマンのマシンを開発する偉らーい仙人なのだこのマシンはコバルトブレードわしが精魂込めて作り上げた世界でただ一つの最強マシンじゃ このコバルトブレードを捧げる理由は他でもない したビーダーマンゼロシステムは、心あしき者たちに利用されようとしている。そこで、ビーダー魔人様にお願いですじゃ。来るべき不吉な時代に備え、どうかこのコバルトブレードを、真のビーダーのもとへお導きくだされどうかこのわしの願いをお聞きくだされオッケー がは大はやまとかそのようですね兄さんいよいよゴールが見えてきたねあんなやつが例のマシンをふっしじられんな。 今日も客がさっぱりやなーそれやのに客が一人もおらんのに母ちゃん何作ってるんやろやばー。あままたやいつもここにこうしておると妙な幻が見えよる。 大全体とないなっとんのや、はあはあはあ。間違いない。きっとあれがヤマトのことを呼んでるんだわ。ね、ヤマトやっぱお砂糖頼むのを忘れちゃったの。また買い物に行ってきてくれない。あう。任しとき。 <音声>ん何やいいだもんよここで解説ですにゃんリーダー同士の戦いで最も新鮮な競技がこのバトルフィールドで行われるディレクトヒットバトルだ持ち玉は全部で10発これを発射して回復アタックポイントに免許 勝負は終了打てなくなった方が負けというルールなのだちなみに正式なバトルをスタートさせるには2人のビーダーが声を 兄弟の縄張りなんだよさっさとどきやがれおらおら父ちょい待ち父なんで、てめえは、うん、誰かでえわいわいは、こういうのを見て見ぬふりでけん勝負んなんやなんで、どこぞのピーダーかと思ったらお使い返りのガキじゃねえか父<笑>ピーダーマ持ってねえ奴の話なんだ いてめんみるぜ ほどののものではごじゃらぬさらばかっこいいビーだまもかっこよかったけどあいつもなかなかのもんやでケガなかったえ誰やはじめまして僕クはねこ ビーダマンビーダヤマト君ってビーダマンに触ったことないんだ。うん。ビーダマンのことを話すと、なんでかワイの母ちゃんがえらい悲しそうな顔になるんや。それで家ではビーダマンの話をしないんだね。そういうこっちゃ。 母ちゃんの備えの顔、あんまし、見とうないよってな。それじゃ僕はこの辺で。そう言わずに、茶でも飲んでいき。また今度にするよ。それじゃあ。じゃあな。お金貝またね、ヤマトくん。 あいつの名前聞くの忘れてもたまあええか今度会った時に聞いたらええしなおいみえ今帰ったで親を名前で呼ぶな痛くもうじゃんもう のは早いわよね野良猫と一緒に暮らしていたあんたを拾ってきてから今日で6年目今夜はあんたの誕生日みたいなものだもんねこ母ちゃんありがとな母ちゃんわわいみたいな野良人間をちゃんとに育ててくれてわい感謝しとるでお気に ヤマト…<笑>そんなこといいからほら早くロウソク消しなさい<笑>よし 伝説のマシーンコバルトブレードを渡してもらおうか何やコバルトブレードってとぼけるなこの家にあることわかっているんださっさと出せああさあおとなしく渡した方が身のためだぞ い, いえコバルトブレードはどこにある にしよったら<笑>そんなことで怒っていたのか。えー、まあ、いいだろう、えー、この世界ではトラブルが起きた時には、こいつでフりリをつけるのが習わしだ、えー、ビードマンああ、そうそう。俺のことを許せないのなら、この俺のクロムゼファーで勝負だ。さあ、構えろ それは…どうしたまさかお前マシンを持っていないのかマシンを持っていないやつがリビーダーであるこの俺によくも大きな口をたたいたものだどうした答えろよワイにもマシンガンビーダーマンがあれば な何や時が来たのねついにこの時が。 コバルトブレードこれってワイの幻に出てきたビーダーマンやコバルトブレードそれがこいつの名前かヤマトそのマシンで戦いなさい母ちゃんそれがあんたの運命なの母ちゃん分かったで母ちゃん面白いならば俺と勝負だ<笑> 所詮は素人だな。何やってお前は勝負を焦り、相手の動きも見ないで連射した。その挙句玉米のタイミングを失い、好きだらけになっちまったのさ。悪いがこれ以上遊んでる暇はない。俺れを待っている人はいるからな。お兄ちゃん<笑>これで終わりだ 勝負あったま が, がすりぬけば。 避けたのかなんて速さだ残り一発。ワイはこの一発に全てをかける。すまんかったな、コバルトブロード。危ない目に合わせて。でも、もう大丈夫や。ワイは死んだって、お前のそばから離れんからな。なんだやっぱり、ヤマトはのましやと共に生きる運命。<笑> 感じるでこの波動この輝きこの息吹ワイのビー魂にバチバチ伝わってくるんや よろしく頼むでコバルトブレード<笑>面白いことになってきたよねアババ様ヤマトを倒すす務はぜひ俺たちウェン・リー兄弟に見事にやつを倒してみせましょうあらちょっと待って誰かしら変なのが出てきたわよ<笑><笑>ヤマトとやら 今度はこの俺と勝負だ何や、お前は見事、グレイを倒したヤマトの前に、突如現れた謎の少年。果たして、その正体は何者かというわけで、この続きは、次回を待つのにゃ I g a a 世界一のビーダーになるんやそのためにも、あのとんがり帽子みたいな強い練習相手が欲しいんやがなぁ。なんや、ブルチン。あいつの居場所を知っとるやてどこ、どこやおら、悪い寝とんのかい次回、疾風の谷の対決ワイのビー魂、風なんかに負けへんで